番番は第3回目は、移動系指示ノードでの移動と、センサー系の解説です。移動系のノードはこの4つで、移動指示ノードは、前後左右上下の移動。移動タスク指示ノードは、ターゲットした相手にくっついてきたり逃げたり、そういう命令を与えるノードです。ターゲットについては後から説明しますが、同時につつ記憶できるようになってます。行更新指示ノードは、ユニットを左右に旋回させる命令です。量を変更するってのはこんな感じ。 この横方向がようです。ヨーワールド絶対値というのは、マインクラフトの東西南北で決まってる方角の値で、北が0、西が 90, 南がマイナス180、または180、東がマイナス90になってます。セットだとその方角に向き、加算だと、プラスなら時計回り、マイナスなら半時計回りに旋回します。両求14字ノードは、シートに座ってるプレイヤーの両方向に、機体の向きを変えます。 ただし、シート1は標準で要追従してるので、コア設定の OP にチェックを入れて、シートからの入力を遮断するか、シート2以降にのみ使用できます。こんな感じに、プレイヤーの向きを変えると、機体の向きも変わります。次は移動指示ノードの説明です。前後、左右、上下に指示を出すことができます。時間を設定すれば、その時間分だけ移動します。試しに汎用キーを押したら、前に進むよう組んでみますね。 行くジャンプノードをフォールスに設定して、キーを押すまでループするようにして、押されたら1 1チック、約10秒前に歩くようにします。動きが見やすいよう、シート位置をインターフェースにして、外から操作しますね。こんな感じです。次は、同じ仕組みを2つ入れ、後ろも動けるようにします。 こんな感じです次は、陽更新知示モードを設定してみますね。実行タイプは、操作するたびに回るよう、加算にします。回す角度は、回転速度になります。時間は、設定した時間かけて、指定した角度まで回るので、時間を大きくすると、ゆっくり回ります。 こんな感じです。一通り指示を設定してやれば、ラジコンのように、汎用キーからユニットを動かすことができます。ちなみに、コントローラーの有効範囲は64ブロックなので、それ以上離れると、操作できなくなります。操作ができないだけで、リングは動いてるので、自律行動させる分には問題ないですけどね。 次は、センサーの説明です。まずは、センサーモーションコントロールをユニットに設置します。センサーは0から10番まで設定できます。0番は機体センサーといって、ちょっと特殊なので割愛しますね。このチップがあるブロックの座標を使って、位置関係を拾うので、設定位置は気をつけましょう。例えば機体の中心から離れていた場合、対象との角度が変わってしまったりしますし、腕の先などを動くパーツにつけてしまうと、腕の動きによって距離が変わったりします。 次は、センサーに仕事をさせるィティ検索指示モードを設定します。まず、センサー番号を設定して、どのセンサーを使うか指定します。次にセンサーで対象を探す範囲を、ブロック数で設定します。今のバージョンだと、最大で64ブロックまでですね。相当順は対象の探し方ですね。単純に距離が近いか、視線上に近いか選べます。IFF タグは敵味方の判別で、ユニットに設定した敵味方で判別します。 検出タイプは岐に渡ってますね。検出した結果を消すのも、このノードを使います。次にノードが動くまで、検索結果を覚えてるので、消さないと、その結果を踏まえてリングが動きます。ついでに先ほどの IFF の補足説明です。この IFF タグを使い、所属 ID をユニットに付与します。c o g UI を開くと、ユニット名の下に ID が表示されてます。 ID は空の IFF タブを何もないところで右クリックするか、コマンド、j d アイテムエディト、番号、で登録します。タブに ID を入れた状態でコアをクリックすると、ユニットに IFFID が付与されます。この ID が同じユニット、またはタブを持ったプレイヤー同士は、ダメージを受けなくなります。ちなみにタブやコントローラーは、クラフトすることで未登録に戻せます。 余談ですが、コントローラーに登録されてる座標って、コアの置いてある位置なので、ハンマーで位置を変えると、紐付けが切れてしまい、コントローラーでアセンブルできなくなります。それで、コントローラーの登録座標に別のコアを置くと、別のユニットをアセンブルできたりします。だから何というわけではないですが、もう少しセンサーの説明を進めようかと思いましたが、5分経ちましたし、今回はここまで。次回は、センサーの続きとターゲットについて、解説していきますね。 時間がありましたら、最後の数値計算の部分を解説していきます。そこまで終わったら、自立行動するユニットを組んでいけるんじゃないかと思います。それでは、また次の動画で。